こんにちは、カメラマン山ちゃんです。みのです。鈴音です。初めて言いました。鈴<笑>音ってどっちでいいかなと。鈴音。そうですね。<笑>で、まあ、あの、今回の会場はグレーンオークスカントリークラブで、お二人と。まあ、ここグレーンオークスカントリークラブといえば、まあ、久しぶりのインゴルフアレンジマッチプレー対決をやや。やろうと思ってます。 <笑>まあ2人はね前回違うゴルフ場だったけど、はいはいまあ、いつもはあの対決を先に公開してたんですけどまあ今回は対決は後に回して。 視聴者の皆さんは前半のラウンドの様子を見たりとかしてもらって、どっちが勝つかとか予想してもらえればいいかなって思ってます。はい、あつまりニュージーラウンドも勝負ってことですか？勝負？いやいやいやいや勝負じゃん。まあ荒らかんでいいです。お疲れ様です。そうですね。はい、普通に楽しくお願いします、はい。はい。じゃあそんな感じで前半のラウンドお願いします。お願いします。お願いします。 はい、うん、大丈夫です。はい。よろしくお願いします。お願いします。エと左で分かるとね。 なんか、ずいぶん離れちゃったね、私たち。ち心は離れてないから。た<笑>離れちゃったけど。朝<笑>一<笑><笑>ってさ、なんか、うまくいかない。うん、<笑>なかなか。ちょっと調整していちゃうん。確かに。なんか、私、え、どうやって考えてる朝一軽ショットをし て, て。でもう、なんか。 私は結構緊張シーンだったんで緊張しようってとか始まったんですけど、うん、試合のプロや朝一のが「あさイのオフがしょうがないというかそれぐらいチャンスがあるから、えー、か<笑>っていう気楽な考えをくれたことでよくなったことになりました。<笑>私、ちん私の朝はなんか まっすぐ打とうとかいい球打とうって考えると絶対うまくいかないから、うんまあ、そういうふうに考えるんじゃなくて今日はまあ笑顔で、あのー、<笑>しっかり振り切ってプレーしようとか行動を目標にして考えるんですあなるほど結果を目標にしないでいそしたらやることやってれば結果ついてくるからっていう考えして体がそんなにこう緊張しないっていうかね最初はね誰でもそうが。 595ヤードでプリウッドでこの道を転がっていければいいんだと思います、うん、逃げちゃいましたねち頑張ります<笑> 160ヤードで7番ヤードで行きます 十八ヤードですねサイカ柔らかいかまだ分かってないのでちょっと柔らかそうなんですけど58で行きます<笑> ち, ちみましたね<笑><笑>ですから<笑>どう硬い柔らかいで行ったらグリーン普通ぐらいですか今ので ナイスですありがとうございます。 うん暑い暑い暑い暑 い, い, い, い。ジリジリくるなこの暑さ日焼きしそう絶対こんにちはありがとうございます完璧<笑> <笑>結構いってんじゃないですか。ナイス<笑>すごいもう狙ったとこ なんでなんで右ともではい切ます<笑>ドキドキ切れましたド キ, ドキ<笑><笑>いいもうったのに切れますオナーが良かったからかも<笑>そうですね<笑>あれ対決ってやったのってもう1年前ぐらいになる前ぐらいで す, です私たちの成長を見てください成長い、ね、<笑>前はーオークヒルズでオーヒルズそう結構対決はこっちでやってるのが多いんですけどす、ね、あの時はちょあの時は取れなかったそうそうそうそうそう 雨でうん、そうそ う, そうああ、そうだ、そうだあ、それこそ、そうだね雨になっちゃった時はそうグレンオックスだったんだよね中止になっちゃったけどそうだそうだったんですね。うん、いいとこお、あれはああフェアウェイの真ん中ですあいいあ結構すでち飛びましたね飛びよう超えてくれたんですね<笑>ちょっと良かった、うん い<笑>はい、まあ途中クリークみたいのあるから。あ様はリノちゃんこれは 池 越, えを狙います池越え。<笑>結構。結構難しい、ね。結構難しいけど、まあ、そこはみんな見たそうだし。池越えをしう<笑>そうですね。<笑>見たいです。オンですね。<笑>見たい距離<笑>の手前ぐらいまで行けたらいいなみたいな。そうですね。乗ることはないですけど、飛距離的に。250なんで。 うーんでも、1位ぐらいまで、うん、近くまで行けばいいかけど<笑>どう狙うんすか、この右手前にバンカー。バンカーまで入らないと思うバンカーからちょっとドローぐらいにするああなるほど、なるほど、なるほど。あでも、ラインがちょっと、やりやすい まあ、っぐ普通に花道狙います、うんうん、ライがちょっと悪いとあんまりこう曲げづらいから選択肢的 に,、うん、的にはもうちょっとまっすぐ狙うみたいな。狙う感じ 全然見えないかな一緒にてるかもしれないうん落ちてるかも難しかったかな<笑>ないうふふふふそうだな い, <笑>いやこれ難しいですよね左足下がりめちゃ苦手なんですよねね左足下がり難しいよね 私, 私もちょっと左足下がりの時はボールの位置を普段のところに右足寄りに置いてあげて打つで、球は高く分からないから 上がらないのは覚悟で、うんうん、そういう意識はしてます。うんうん、なんか、左足イアス下がりの時に、私球低いもともと低いから、うん、ちょっとフェース開いて構えるのをする、うん、のはやらない。ベースは開きません。ままスクエア、うん。そのままスクエアで構えて、もう上がらないっていうもう前提で打つ、うんえ。なんか。うん 傾斜にちょっと左足体重のつもりでうんうんうん傾斜に逆らわないで私も体重は左足下がるから左に体重が来ちゃうのはもうしょうがないからそれを体重を右にかけようってまっすぐしようってすると右肩下がってダフったりするから、うんうん、なるべく傾斜なりに立つようにしてもこの先122あるんなんかは5よ 今左からは<笑><笑>いけまままあまあま あ, まあ<笑><笑>ピノちゃんのは、クリックをぎりぎり超えてたけど、ピンがあれですね、めちゃめちゃ、<笑>なんだ、この打ち上げ。 どこ何変ななですごい。全然見えないけどね<笑><笑>距離を 把握して、てそれを信じたたら撃つのみみ乗ってる い, い, いいとこですね。よかった ナイスです。いいね はい、大変だった普通に行きざる で, <笑>うでも、やじりやると、やじりやると分かんないことあるからね試合で、でも し, してしたら狙わないといけないから、ね、<笑>うそうですね。これまでじゃなかったら、優勝しないってなったら狙うけどま<笑> う, ういうさない<笑><笑>まあでも、だ足下がりでウッドを持つときは無茶をしないっていうことですね<笑> はい、そうですねだから3段目を上手くなる練習をしましょうセカンあれはもう難しいんで<笑>しっかりと刻んで3段目頑張るってい感じ、えー、お気合いだったら2回どう<笑> 試合だったら絶対決めます。<笑>そうだよね。もう本当見どころを作ってくださったって感じですもんね<笑>。そうもうねさサムネがファンファツーオンっていうサムネがずっと浮かんでた。浮かんでた。浮かんでた。そういつになるかみたいなね。だからちょっと狙ってみました。狙い。 バンカーの左のバンカーの上狙いバンカーの上狙い奥の筆頭ぐらいまあここ行けたら最高だ<笑>ここまでギリギリー狙ってないけど。<笑>うん行けたら最高はい<笑>お、優しい優した。<笑>でも抜けてるかもうんないで、うんうん、抜けてたらいいね 泥をかけようと思ったら失敗しちゃったフェードしてたらいいリンカ両方しますよねコースで変えるなんなん全然練習はするけどあんまりコ<笑>ースでやってないんですけどここフェード打つと右のワンク入ってるから バンカー方向、うん。このネッジもちょっとフェードオ OK。いや、ロードイメージで。ちょっと捕まなかった。うん。うん。お、うん、前です、うんうん。これ八十五ヤードなんですけど、上に木が枝がかかるんです。ああ。 ちょっと転がしーます抜けた、まあ、まあまあまあ悪くないですまい、あ、スペース おーう い, い<笑>食べちゃうそういうキャラクターなんですか。いやなんか あ、じゃあ、スパです。で、ありがとうございます。